はい、こんにちは。スーパーアクション店の安斉です今日ご紹介した商品はアシックスさんの新商品 CP307 ボアになりますこちらの従来のボアシステムと違ってこうサイドにワイヤーがついていますでこういう感じですねマジックでこれもここもワイヤーが通るになってますでこれをこうつけていただいてカチですねであと閉めていくとこう、 で、こちら、えー、カラーの方がこちらの、えーえー、ホワイトクラッシックレープ1色のみになります。で、価格の方が税込 13,900 円で販売してくだされます皆さんよろしくお願いします。